人間よ我に食わせろホントネットスーパー様々だな気に入ったお主と契約してやろうい、ね、おいできた異世界に来たからには俺だってこの世界を見てみたい「ヨンヤウチョーションゲイナネギーサイガニマックス」<音声>